こんにちはミニゴロウです大好きなミールロームんがてますこの食べっぷり見れば大好きってわかるでしょうミールロームんおいしいからお菓子入れてますこんなに美味しいのに見せられなくてごめんねー どこどこ見つけたけどケロペロモブモブモブモブムシャムシャシャシャシャシャ。もずもずもずもず もっとちょうだいやったーこっちはです。 さっきみかん食べなかったから「ミールワームもっとちょうだい。 アームちょうだいね、ご視聴ありがとうございましたミールアーム食べてるのを思い出してますチャンネル登録お願いしますまったねー